7月20けら24日の放送会は、平野潮と神宮寺裕太が、約5ヶ月ぶりとなる屋外ロケで、総長等の総合力を競う、混成競技に挑戦。男子が10種目、女子が7種目を2日間かけて行うハードな競技だ。 そこで今回は日本選手権を3連覇し、2017年アジア選手権銀メダリストのヘンプヒル・メグミ選手をリモート指導者に迎えて7種目に挑戦することになった。種目の振り分けは、これまで2人が挑戦してきた競技をもとに、神宮寺が100メートルハードル、200メートル走、走り幅跳び、800メートル走、平野が走り高跳び、 方眼投げ、やり投げ、を担当。まず神宮寺が走り幅跳びに挑戦するも、前回から時間が経ちすぎているためか女子高生並みの記録しか出せず。これには、ヘンプヒル選手も声を殺しながら大爆笑。そこで、ヘンプヒル選手は早速、ゼロゼロの練習を。と指示したのだが、電波が悪く、頭つき。と聞き間違えて驚く平屋。実際は、 着地の練習であり、神宮寺は着地の姿勢を良くするためにタオルを使ってトレーニングすることに。一方、神宮寺がトレーニングしている間の平野は、先生、これ何回くらいやるのがベストなんですかこの練習が着地に関係してくるんですかと積極的に質問し神宮寺のトレーニングをサポートしていた。 その結果、人流児の記録は3メートル50センチから5メートル15センチと劇的に飛距離を伸ばすことに成功。しかし、続いて砲丸投げに挑戦した平野の1インチ目は10メートル50センチしか飛距離が伸びず、2インチ目はファウルで記録なし。そして最後の3インチ目で、北海道の小学生。 女子の記録11メートル10センチを超えられるかどうかに挑戦したのだが、まさかの9メートル60センチという一番悪い結果に、神宮寺からどうしようか一番や、血やいけない、ジップ。敵に、と指摘されると平野は珍しく、うん。やっぱ久々に方眼持つと思い、またなんか体の、と言い訳していたが、続きは会えなくカット。ちなみに、ジップ。 では喋っている途中に編集でカットされるのは岸歌と高橋山ではよく見られる光景だが平野がカットされるのは珍しい。そして3種目は神宮寺が100メートルハードルに挑戦することになったのだが、それを聞いた神宮寺は心底古賢これに平野はなんでうつむくんですかなんでそんな未見にしわ寄ってる と不思議そうにしていたが実は前回110メートルハードルに挑戦した、最胸の高さほどもあるハードルにちょっと待って、薄ぎる怖いと完全にビビっていた、神宮寺。その恐怖を思い出して、すっかり息き承知してしまったようだ。そこでまずは、股関節を柔らかくするトレーニングからスタート。記録に挑むのは来週に持ち越し、だが、再び平野は、頑張れ。 と声をかけて神宮寺をサポートしていたのだった。すると、この放送に、紫輝くん、神宮寺くんのマネージャーみたい笑い、神宮寺選手を鍛えるために平野マネージャー、先生に聞く姿が真剣ね、などの声が続出。それと同時に、ジグヒラ先輩のマネージャーって募集中ですか陸上部ジグヒラのマネージャー枠まだ空いてますかとマネージャーを希望するファンも多くいたのであった。